会場にお集まりの皆さんこんにちは武蔵市の国よさこいで一心と申します、えー、今回僕たちはこの肌の元気まつりに初めての参加をさせていただいております非常に素敵なお祭りで本当に楽しい思いをさせていただいております、えー、今回月光という絵を踊らせていただくんですけども、えー、見ているお客さんの心を動かしたい、えー、人生を変えたいと建前ではなく本気でそう思いながら活動し踊らせていただいております 見ているお客さんに少しでもそういった僕らの思いや元気が届いたなら嬉しく思いますそれではお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします武蔵の国を囲いの維心一の心結構 晴れ舞台天気も良好気分上昇武蔵の国よりごいし我らお客様方おた 人事を尽くし天命を待てども世界は何度も僕らを裏切る何が正しくて何が間違いか分からなくなるそれでも時間は過ぎていくばかりもう行かなきゃ迷いながら苦しみながら真っ黒な夜を ただ駆け抜けた希望という名 の, の, の光に向かってそう。しのきに心を舐めてこの大地踏みなまって光に荒い立て輝いよあああああああああ I'm sorry. 人生ってやつは思っていたよりうまくいくことばかりでもなくてにじむ努力も孤独な夜も報われないことがあるだろうでも出会えてよかった心の底からそう思える大切な人がそばにいるそれだけでもう十分じゃないか今まで 一最後の舞台へさあ<音楽>武蔵野内市に新たな風吹き祭り囃子にここ 私の国より愛を込めて結婚。康名前ありがとうございましたありがとうございました石井大将ありがとうございますありがとうございます